ニキビ治療で肌をきれいにするこれからデルマペをして足跡とかを治していきます はいということでここからラジオ形式でやっていきたいと思います今回はですねダーマペン針の深さが2 5ミリということでいつもより少し深めの針でやらせていただいたんですけれどもまずおでこからいつも通り始めさせていただいておりますねなんかね GoPro で撮ったんですけどブサブサイクだなそして次に右頬いきましたね結構ね深い針だったのでいつもより出血が多くて まゴープロね外カメなので全然自分の顔が見えなかったんですけど想像以上に今編集しながら見てたら血が思ったより出てますね、はい、で実際麻酔もねちゃんとやったので、えっと、深めの針でも全然痛くはなかったです少し骨がゴリゴリするなぁくらいな感じでこんな感じで肌を傷つけながらまあ、自己治癒というかねそのー 傷が塞がる過程でクレーターとかニキビ跡を治していくっていう毛穴とかをねここからね左頬がね特に出血がひどくてですねちょっとここから出血多めになるんですけど要注意してご覧くださいまあねなんか実際もなんかダーマペンとかそのニキビ跡に効く治療はまあ結構そこそこ半年くらいはやっているのでね まあ、ニキビもできにくくなってあとは跡が消えればまあ俺はモテしぐらモテ一直線みたいなクリスマスも女50人くらい抱いているみたいな感じになっちゃうんですけど<笑>いや違いねでもやっぱりねこういう治療をしないとクレーターとかニキビ跡っていうのは治らないのでやっぱね個人でやるよりはやっぱ病院に頼った方がいいのかなって思います僕的には。 うん、本んに痛くないしね自分でやるよりははいでここからねちょっと iPhone に変えて自分で見ながらやってるんですけどちょっと画質がね良くなりましたね<笑>手でかぶっとんのいやグロいグロいダラダラダダ<笑>グローもう赤座みたいになっとんのよね鬼滅の刃の<笑>鬼滅血まみれ や, やんけもうこれね普通になんか後々拭いた後も 朝みたいな感じになって赤くなって残ってるんですけどまあ後々ねそのダーマペンの施術後のダウンタイム 2.5 ミリ版のダウンタイムは後々動画にするのでまあそちらをダウンタイムをご覧いただければ助かりますこれがね術中の血の量みたいな感じですね、はい 全身真っ赤ですねでも実際比較的に顎とかは血とかは全然出てないっていう感じですね見た感じまあねやっぱりお肌とか気になってる方はね是非市販のものではなくちゃんとお医者さんに診てもらって治療するのも一つの手だと思うので是非やってみてください「はい<笑> はい、といととうことで今治療が終わって1日目ダウンタウン1日目なんですけどこんな感じの鏡。